前回まででのあらすすじどうもキリタンです、前回、ついにかかとパーツのディティールアップが一段落ついてアンクルガードのパーツに入りこの状態にまでなりましたここで加工前と比べてみようと思います ガンダムマーク2制作のパート22になりますそれではご覧ください今回はこのパーツからになりますデザインはこんな感じにしていきますそれでは準備をしてから筋彫りしていきます 地彫りができたので次はピンバイスで穴を開けていきます端から 1.20.90.6 と開けていきます バリを取っておきます本来パーツ裏は第2部でやっていく予定でしたが今回レイヤー模様のディティールを取り入れていこうと思っているので一旦このパーツでどんな感じになるか試していこうと思いますこれからしばらくプラン工作に入るので。 先にパテを塗って傷を埋めておきます。まずはヒートシンクと同じ容量でやっていきます。少しガタガタだったので整えておきます。高さを決める下のカットラインだけは先に出しておきます。 それではヤスリなどで形を出していきます できたのがこちらです。これを段になるように重ねて、基本的なレイヤー模様に仕上げていきます。自作の切断ジグで同じ幅に一度カットしたものと二度カットしたものを作ります。 まいをせっちゃします次はサークルカッターを使って 0.5 ミリのプラ板でギア型のものを作ろうと思います切り出したのがこちらになりますそれを。 このジグを使ってラインの印をつけて接着剤で仮止めしてタガネで掘っていきます次は。 一回り小さいものも作っていきますこれに4ミリの穴を開けて内側のラインを出そうと思いますプラ板が持っていかれてうまく開けれませんでしたということで 作り直しなんですがやってる最中、切り込みは先にノコを入れた方が綺麗にできることに気がついたのでそうやっていきます。 どうするか考えたのですがサークルカッターで内側のラインを出してヤスリで形を出すことにしました欲しいのは3等分した大きさのものなので先にカットしておきますそれでは。 ヤスリで形を出します。小さい方も同様に作り直していきます。何度も作っているうちに、切り込みのラインを出す際、中心に芯を通した方がいいと思ったので、こんな感じに改良しました。 し止めの瞬着を乾かす際、硬化促進剤を直接塗ることはしたくないのでそばで息を吹きかけガスを当たることで硬化させていきますそれでは切り込みを入れていきます。 ここでまままたやらかしてしてまいます。内側のラインをけがく前にカットしてしまいましたなのでまた作り直し今回は先に内側のラインも出しておきましたそしたら切り込みのラインが 0.4mm だと大きく感じたので 0.3mm で作ることにします それではこちらもヤスリで形を出していきます作ったものをつけていく前にパテが乾いているので先にヤスって整えておきます 内側を見るとパーティングラインがあって邪魔なので削っていきますそれではこれらをつけていきます。 今回は塗装のことも考え後から接着したいのでこの GP クリアーで仮付けしていきます。